Thank you. 案内標識が剥がされてしまっているんですがこっちを見ますと観音橋表示が出ているので歩いていきたいと思います。や, やっとゴールが見えてきました 養老渓谷なんですけれどもただ単に景観の美しい場所というわけではなくこのようにですね養老渓谷温泉郷という温泉街もすぐ近くにあったりするんでとても利便性もいい場所ですそれからここには足湯あったりします向こうで足湯を利用している方もいらっしゃいますあでも今回は臨所しますので先を急がなくてはいけませんから ようやく見えてきました。ああ、長かった。ちょっと見えてますけど、あれが観音橋です。そしてその向こうには出世観音があります。は長かったです。行きましょう。これがこの散策のクライマックスです。ちなみに、ここからが市原市になるんですね。 で僕はずっと大滝町にいたわけですこれが観音橋ですでは今から観音橋渡ってみたいと思います ちょっと急なんですよねこれが。養老川がすごく綺麗に見えます。こんな感じに。この手すりに触れていないと僕の場合上りなので厳しいかもしれません。 続きましては出世観音の方に行ってみたいと思います。出世観音。正確には立国寺と読むんでしょうかちょっとわからないんですけども。おさい銭をして、それから向かいたいと思います。行ってきます。またこれが階段なんですよね。着物男子に一番過酷な階段。えっと、ここでおさい銭していきます。じゃあ、おさい銭します。終わりました。 見てください、これ。どうやら、崖崩れか何かあったみたいで、崩落してしまって、こんな工事用の仮設の足場が組まれてる感じですね。あ、ここもそうですね。足元注意。いや、このコース、初心者向けだって聞いてたんですけど、なかなかにハードですよ、これ。着物だから余計かな。行って、足当たっちゃった。くいかないとね。 怪我をしそうですこれいやすごいところにお寺を建てたな<笑>嘘でしょまさかのトンネルこのトンネルくぐんないといけないんだしかもなんだか斜面が急だぞ大丈夫か うわすごいなこれうわあまだ続きがありそう僕の感じですけどまだまだ歩かなきゃいけなさそうな気はしますわしかもこれ下がぬかるんでる一番嫌なパターンだこんなんですよこれよいしょ なんとか水たまりは避けて通ることができましたけど、なんちゅうところにあるんだ。ようやく見えてきました。これが出世観音みたいです。行きます。 ようやく到着しました。これが出世観音だそうです。 では、お再生をしていきたいと思いますでは、この10円を使います嬉しなので、手を合わせる終わりました 見てください。黄色いモミジです。これ珍しいかもしれない。ここに上がってくる前結構大変だったんですけど、この黄色いモミジを見て、心が現れるような、ほっとしたような気持ちになりました。あとは気をつけて帰るだけです。今、一瞬ぬかるみに足を取られてしまいました。本当に危ない。まさか夜間の撮影をすることになると、思ってもいませんでした。 こんな不安定な場所を今度は降りていかなくてはいけない。大変です。気をつけていきたいと思います。よいしょ。よいしょ。よいしょ。よし。ああ。ああ。大変。真っ暗だし、先は見えないし、ライトをつけても心もとないという、この状況。本当に調子に乗っていると足を取られて真っ逆さまに落ちそうな感じしますよ、これ。危ない、危ない。 まだ養老渓谷駅までおそらく20分ぐらいかかりますからねあでもここはこれで終わりかこの階段を降りて終わりかよかったよかったようやく観音橋まで戻ってきましたあとは養老渓谷駅へ戻るだけです長いハイキングだった 再び、養老渓谷駅に戻ってまいりました。出世観音から徒歩で20分あったんですが、あたりすっかり真っ暗になってしまいました。 幸いなことに18時13分に大い方面の電車がありますので、それに乗って帰りたいと思います。というわけで、今回の旅、どうだったでしょうかぜひ、この動画にコメントと高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただいて、ありがとうございました。